えー、新しく発売されたので、ちょっとレビューしてみようかなと思います。で、こちらが、えー、ラインナップとなっております。今回まず表紙を飾っていたうちの一つ、ゴジラ1998ですね。タクシーがこう汗かいて逃げているところとか、すごい面白い遊び心がありますね。この98が商品化されるのも結構珍しいので、まあ、 おーってて感じで見てましたねビオランテですね。ビオランテも結構いろいろ商品化されてますが、やっぱり今回チョイスとしてやっぱ選ばれましたね。正面からこのイラストで描かれたものですね。結構やっぱかっこいいですね。アメリカ版ゴジラの98と結構似てますね、見た目が。はい、次はジェットジャガーですね。これはゴジラ SP の ジジェットジャガーなんですけれどもこの企画、そもそもゴジラ SP でやればよかったんではと思ってるんですけれども、すごいいろんな、うん、ランダムな怪獣が選ばれてて結構面白いですね。で、この SP のジェットジャガーはちゃんとこのアンギラスの、えー、この地帯で作った武器とあってにちょっとモスラを持ってるっていうのがちょっと面白いですね、これは。目もすごいうず渦巻き。 はい、次がミレゴジですね。まあ、ミレゴジはかなり、あのー、人気が高いので、商品化として選ばれたんですね。もう何の疑う余地もないんですが、可、え、愛、ー、いいですね、このミレゴジ<笑>、はい。次がチタノザウルスですね。ガチャガチャでは、ちょっとイラストで、お尻をフリフリしてるところまで<笑>、こう表現して。 商品化されたっていうのはちょっと面白いなと思って見てます。はい、次が「うつの戦神」ですね。これが僕が子供の頃に、えーっと、確かゴジラ VS スペースゴジラがやっていた年の夏に公開された映画ですね。で、この「ヤマタノオロチ」のフィギュアがすごい最強で、あのー、うん、すごいんですよ、これは。<笑> 東方怪獣クラブというタイトルのだけあって、ゴジラだけでカテゴライズはしないという感じですかね。鎌田くんですね、新ゴジラに出てきた、えー、第二形態ですね。もうこの目とか、すごい、なんか呪術回戦に出てきそうな感じですね。すごいな、これやっぱ。このイラストの、イラストで鎌田くんが、 出されると結構マッチングしますうーんかわいい、はい、ってなわけでこんな感じでまあ最近買ったこのアクリルキーホルダーのガチャガチャを見てみましたが結構いいですねこれもこの HG シリーズもちょっと飽きちゃったんでこのアクリルキーホルダーでちょっとシリーズが進んだら面白いのかなと思いましたちょっとマニアックなものも出てるので はい、なんで、えー、ちょっと、もし次出るんだったら、楽しみですね。以上となります。はい。教えいただきありがとうございました。